技術協力拡大ってありえないですね。どうも、政治いろいろの学部です。アメリカと中国の間で、どっちつかずのコウモリ外交を繰り広げ、最近ではイギリス空母、クイーンエリザベスのプサン気を中国に忖度してドタキャンした韓国。コロナ感染拡大を理由に、 韓国に寄港を拒否されたイギリス空母。そのわずか4日後に横須賀に寄港し自衛隊と演習に臨んだのは記憶に新しいところです。国連総会出席のためニューヨーク訪問中のムン・ジェイン大統領がイギリスのボリス・ジョンソン首相と会談し、両国海軍間の技術協力の拡大を希望するとのコメントをしたと中央日報が報じています。 中央日報の記事を引用します。韓国のムン・ジェイン大統領が20日、軽空母建造に関心を表した。国連総会出席のため、アメリカ・ニューヨークを訪問中のムン大統領はこの日、ジョンソン・イギリス首相との首脳会談で、軽空母事業に関連し、クイーン・エリザベス空母打撃軍の法官が、両国間の国防交流、 協力強化に寄与した点を評価するコロナ状況のため制限的に進行されたが有益だったと考えると述べたこれはジョンソン首相の軽空母事業関連の発言に対する答弁で出てきたムン大統領は先月訪韓した空母だけ撃軍に言及した後現在進行中の両国海軍間の技術協力がさらに拡大する環境が 形成されることを希望すると話した。軽空母の導入は文大統領の公約だ。政府は昨年、今年の予算に101億ウォン、約9億3400万円の研究開発費用を要請したが、野党の反対などで1億ウォンを除いた100億ウォンが削減された。軍当局は来年度予算案に また、軽空母関連費用72億ウォンを要請した。軍当局は垂直離着陸戦闘機を運用する軽空母を2030年代初期までに実戦配備することを検討している。こうした状況でイギリス政府が先月31日に放還した空母クイーン・エリザベス65000トン級で F35B の垂直離着陸など 試験飛行状況を韓国メディアに公開し、イギリスが韓国政府と構想している軽空母導入計画に積極的な意思を見せているという分析も出てきた。大型原子力空母を主に運用するアメリカとは違い。イギリスは中型級4万から7万トン級以下のディーゼル基盤の空母を運用している。韓国は現在のところ 原子力基盤の鑑定の政策が不可能であり、イギリスの空母はベンチマーキングの対象に上がってきた。一方、この日の会談で両首脳は接種したコロナワクチンについて共感を形成した。ジョンソン首相が先に、イギリスと韓国の間でワクチン交換をすることになり、嬉しく思うとし、文大統領にどんなワクチンを接種したのかと尋ねた。 これにムン大統領がアストラゼネカと答えると、ジョンソン首相は同じワクチンを接種したと語った。ムン大統領は、韓英間のワクチン交換を評価し、イギリスのウィズコロナを興味深く眺めていると伝え、ワクチン接種の先輩国家の助言を求めたと、各報道官は伝えた。ウィズコロナとは、日常生活をほぼ回復しながら、 知名率を管理する方向に転換することを意味する言葉で、ムン大統領は10月末頃貿易原則の転換点になると示唆してきた。青華台はこの日の会談はイギリスの要請で行われたと明らかにした。6月に G7 であってから100日ぶりに開催された対面首脳会談だ。この日、ジョンソン首相は11月にイギリスで開催される 国連気候変動枠組み条約当事国会議への文大統領の出席を要請したため、両首脳は11月にまた対面会談する可能性がある。とのことです。この記事だけを読むと、イギリス空母クイーン・エリザベスが韓国政府や海軍の協力のもと、韓国に寄港したかのように錯覚してしまいますが、事実は全く異なります。 わざとミスリードを狙っているのか、わずか数週間前の出来事をねじ曲げて、自分の都合の良いように思い込んでしまっているのか、全く韓国の報道機関のあり方が理解できません。実際にはクイーン・エリザベスは8月末に韓国・プサンに寄港し、韓国海軍との共同演習を予定していましたが、直前になって中国に忖度した韓国側が、 コロナ感染拡大を言い訳に、イギリス空母の韓国入港を拒否しました。中国による香港への人権侵害をきっかけに、東アジアへの関与を強めているイギリスですが、中国牽制を狙ったインド太平洋構想を象徴する新型空母の東アジア航行に、まさかの韓国からの直前でのドタキャンを受けて、足を引っ張られる形になってしまいました。 結局、イギリス空母は韓国入港を諦め、韓国沖に停泊し、当初より規模を縮小し、内容を変更した形で、韓国海軍との災害救助訓練のみを実施しました。対中戦略としての牽制が韓国に足を引っ張られ、なんとも後味の悪いものになってしまいました。一方で、韓国がイギリス空母の寄港を拒否したわずか4日後の9月4日には、 クイーン・エリザベスはロコスカに入港しています。インド太平洋構想をイギリス・アメリカと協調して進めている日本は、日本、アメリカ、イギリスにオランダとカナダを加えて5カ国で多国間演習、パシフィック・クラウン21を実施しました。この演習は日本、アメリカ、イギリスが初めて太平洋で行う 海空軍の合同演習であり日本、アメリカ、イギリス、それぞれに所属する F35 戦闘機が揃って演習に参加したことで注目を浴びました。韓国特有の妄想や都合の良い希望的観測ではなく、日本は欧米と実際に共同演習を実施し、インド太平洋構想を構築しているのです。ちなみに韓国と同じく、 コロナの感染拡大に悩まされていた日本ですが、クイーン・エリザベスの乗務員は感染防止の観点から日本に下船しなかったそうです。乗務員はすでにワクチンを接種しており、下船をしない、下船をしたとしても行動範囲を決めておくなどの対策を取れば問題ないはずです。コロナ感染は気候を拒否する理由になりません。中国に経済的にどっぷりと依存し、 コビを打っているムンジェインの情けない姿勢が透けて見えます。そんなどっちつかずの韓国とイギリスが軍事的な技術協力の拡大を望むはずがありません。中国にコビへつらい、空母の気候を拒否してイギリスの足を引っ張ったことをまるでなかったことにし、ただの避難訓練を国防交流と呼ぶとは、図々しいにも程があります。面の皮が厚い、 恥知らずを辞で行くのがムンジェイン政権です。2019年8月15日にムンジェインは、誰も揺るがすことのできない国になると韓国国民に誇らしげに宣言し、軍備拡張の計画を指示しています。それでも、記事中にあるように、101億ウォンの研究開発機要求に対して割り当てられたのはわずかに1億ウォン、950万円です。 文在寅は軽空母を持つことを公約として掲げていますが、なんとも安っぽい公約です。そもそも韓国の仮想敵国である北朝鮮に対して空母など不要です。韓国軍は北朝鮮全土を攻撃できるミサイルの配備を進めており、わざわざ海上から攻撃をする空母を持つ必要などないのです。それとも北朝鮮以外の敵国が 韓国の近海にあるのでしょうかちなみに、今回のムンジェインとボリス・ジョンソンイギリス相との会談について、韓国系メディア以外での英語での報道ソースは、イギリスの BBC 含めて見当たりませんでした。かろうじて、イギリス政府のホームページに、ボリス・ジョンソンとムンジェインの会談の件が記載されていますが、軍事的な協力の拡大についての言及はどこにもなく、 むしろ中央日報の記事ではおまけのように書かれているコロナワクチンのスワップの件と11月にイギリスで開催される気候変動対策の国際会議 COP26 への協力の件に主眼が置かれています中国へ忖度し圧力に屈しクイーンエリザベスの自由で開かれた太平洋の高校を邪魔した韓国もイギリスが 軍事的なパートナーとして見るわけもなく、コロナとお天気の話ぐらいしか文インとはできなかったということでしょう。ただの外交事例を自分の都合の良いように思い込み、米中間でのコウモリ外交を都合よくなかったことにし、ミスリードを誘う題名と内容で報道する。そしていつしか積み重なった嘘が紛れもない真実としてルフされてしまう。我々日本人としては、